まあ、いり ま, しょうまずは江戸歌舞伎連の皆さんですどうぞ大きな拍手をお届けくださいでは私の方からご紹介させていただきましょう本場徳島の成長阿波踊りと江戸の小池さん、そして歌舞伎の名の通り自由奔放な演舞をお楽しみくださいそれではどうぞ I like that. 今日は江戸歌舞伎連の皆さんでしたありがとうございました